ドモの体からやったお見たまえ諸君これにて安寧は戻りました今後はただしてすがあるべき姿に戻りましたリナセンの御子かええ遠き弟が旅立ってからけれど この身には家を守りそしてゆえに承知しています愛しき春近をさあわとのことだ男児が念願はおしの体から春近の霊が 姉上ハルチか姉上過ぎたことです私が抱いたいくらを浴びでもハルチかガン獣は人の半身であり人は獣を見つめるそうなのに皆背の子ハルもうい姉上私を止めてくあ久しき時の因果にくさび後のこともちろん さあ春近戦乱の世はもう終わっはい本当にありがとうごおかげで弟皆様はどうか<音声><音声>姉さん大丈夫<音声> 主が正しい姿となり扉がそれにより現代文うん流入じゃないわ人間と魂のゆっくりではあるけどどういうつまり最古の壁画にあったようにそれはつま あ, あ人々が獣神というそ先ほどの拓くま君の映像な獣とそうかでもこっちから見届く家族が。 この融和の影響を受けて。たくま。それに。久しぶりに。アグもん。何を言ってるん母さんのカレーは絶品なんだ。え。だって。あぐもん。ファルコモンも行こうぜ。ああ、無論だ。ねえ。待って。くねも。ドラクモどうぞ。まあ、シャコモンも来て。 ロップモンを連れて帰ったらだってロップモンの数字プローラモン何聞いちゃってるのガブモンうんあきゃ二つそそそのすうかすごいうごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいするんすその可能いすごいすごいすごいうごいすそれでも自分の半身とそもそも彼らと我々はがそれって当たる。ごいすごいすたえすごいすごいすご そ, そっかよしみんな帰ろう僕たちのサバイブはうん こんなそういうでもさ変なこと何ビビってんだよなんて言ったってここはさそんなに嬉しそうに言わないでもちろん確かこのあたりでモンスター、うん、ネットそれと出会った人たちがさそれってすげえと思わねえでもそんなに気性の荒いモンスターなんだよビビそりゃあその私もだろだから そうさここ